おです。皆様はオリンピック見ましたかオリンピックの開会式だけは見た。あるいは各競技を見た。あるいは特定の競技だけ見た。見たくなかったけれどもニュースなんかで流れてくるから知ってしまう。全部シャットアウトしていた。まあいろんな態度の人がいらっしゃると思います。このオリンピックであるとか、それからスポーツ報道に関しては、様々な研究でスポーツ報道の特徴、訳性というものが分かってきています。 でトニー・ブルースという研究者の方がスポーツ報道における15のルールというものをまとめていますその15のルールどんなものがあるのかは概要欄に貼ってあるのでぜひ見てくださいこの15のルールが一体何を意味しているのかというと特にジェンダーなどの論点において報道の格差が報道のギャップが生じがちであると その報道というものが特にステレオタイプの再生産になってしまっていますよということが指摘されているんですね。一般のスポーツ報道では、えー、例えば女性の参加をするスポーツというものの報道の割合というのが全体の1割程度にしか満たないと。 いうような指摘があります。オリンピックの時期になると、一時的にこのスポーツの報道というものが男性、女性、半々に近づくような割合に変わってくるんですね。普段であれば、ではスポーツです。まずはサッカーの情報から、みたいな形で報道されるサッカーというのは、暗黙のうちに男子サッカーを意味します。ところがオリンピックの時期になると、 続いては男子サッカーです。続いては女子サッカーですというような仕方で、オリンピックの期間だけその監視として女子か男子かということがつけられるということになるんですね。これは一見するとオリンピックの間だけ対等な報道が実現しているかのように捉えられるかもしれません。でも実際はそうではないんです。例えば、この15のルールの中に男性スポーツとの比較というようなルールがあります。これはどういうことかというと、例えば女性アスリートが 画面に映ったときに、この人は女三四郎なんだとか、うん あるいは女性版香川真司なんだというような仕方で男性の選手におけるこのような役割をこの女性は果たしているんだというような格好で説明されるようなことが多くあるんですね。これは暗黙のうちに男性スポーツの方が中心で女性スポーツはそれのコピーなんだというふうに位置続けてしまうような語りです。もちろんこれは背景として男性スポーツの方が著名でその著名なスポーツの中に著名な選手がいるのでその著名な選手のような例えを使った方が分かりやすいだろうというようなメディア関係者の 思惑というのがあるでしょうしかし実際にそのようなことを繰り返すことによってメインは男性でそれの女版なんだっていうような位置づけの語りというものがあちこちにこう反乱をするそうすると暗黙のうちに女性スポーツは男性スポーツと比較をされて語られなくてはならないというようなそうしたような見方というものを加速させることにもなるんですねそれからこの15のルールのうちの1つとして子供扱いといとうものがあります例えば男性アスリートなどについて使わないような表現が女性アスリートには使われ 例えば、何々ちゃんというのあだ名で呼ばれるであるとかあるいは、その女性アスリートのインタビューをする際には普段何を着ているのかとかスポーツと一見関係ないようなことを聞く。 そしてその相手というものをまさにこのリスペクトをしたスポーツ選手に対する接し方ではなくて自分の子供や孫に接するような態度でインタビュアーや視聴者が接するというようなそういうようなことが起こるわけですよね。それからいくつかの研究では男性アスリートよりも女性アスリートの方がスポーツに関係のない質問をされがちだというようなことも指摘されています。それは例えば記者会見の場所であるいはインタビューの場所であるいは特集などの場所で例えば 女性のアスリートの方が母親であるということを強調されたり、あるいは恋愛感はどういったものなのか、普段のファッションセンスはどういったものなのか、オフはどういった時間の過ごし方をしているのか、そのようなことを聞かれがちであるということが指摘されています。僕が前に見たテレビ番組では、バラエティの番組でアスリートの方が呼ばれていて、そのアスリートの方にメイクを経験してもらったり、あるいはお見合いとか恋愛などを経験してもらうというような、そうしたような企画をやっていました。 その際には、普段は女性に戻れないので、あるいは、普段は女性を捨てているので、今は女性を取り戻してくださいというような、そうしたな語りというものが番組の中で行われていたんですね。つまり、もともとスポーツの語り自身がえ女性〜何々、女性版〜何々というような格好でジェンダー化されやすいということと、スポーツの報道のあり方も本来は女性は 恋愛をすべきだし、出産をすべきだし、メイクをすべきだしというような、これまたジェンダー化するような語りというものが最前線をされる。なので、競技に対する語りと、競技関係者についての語り、それぞれの中で、どういったジェンダーコーディングジェンダーに関する行動化が行われているのかということにも着目をすることが必要になるわけです。この間のオリンピック報道、実際どうだったか。例えば、僕がたまたま見た実況だと、 特定の男性の選手が活躍したときに、なんという男でしょうというような語りが行われたなんですね。でも女性のアスリートが活躍したときに、なんという女というのうは語られないと思うんです。この非対称性というものがあって、ある種男をあげたとか、あるいはそういったその男性性というものを誇るものが、まあ、スポーツの現場なんだという、そうしたの前提というものが、いろんな実況の場面にも宿っているということになるんですね。 私たちが普段見ているスポーツの現場、あるいは最近まで行われていたオリンピック報道にもいろいろなバイアスやステレオタイプというのが埋め込まれており、それが再生産されることにもなっています。皆さんがふとした瞬間に見たそうしたスポーツの現場での語り、どんなことが気になったのか、そこには一体どんなバイアスがあったのか、ぜひゆっくり考えてみてください。ごごご視聴ありがととうございいいままましたたたチャンネル登録やご評価をいただけますと幸いです幸で、ま